皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月25日、昨日の大魔獣イーげア討伐解説動画の続きとなります。いろいろ試した末にたどり着いた構成がこれです。自分は片手剣占い師で、サポート仲間は、片手戦士、扇儀賢者、スティック僧侶です。とにかく盾を装備していることが大事だと思いました。必要な体制は、オビエガードで、攻撃呪文耐性もあると良さそうです。 酒場での検索設定はこんな感じです。これでオビエガード 100% と、攻撃呪文耐性 50% くらいのサポート仲間が見つかると思います。占い師のタロットデッキはこんな感じです。星のカード、月のカード、世界のカードを枚数上限まで入れています。エンゼルの導きで星のカードをサーチできるようにはしていますが、魔王のいさないでサーチできるカードがないという、準備不足感を隠しきれないデッキ構成になっています。 開幕はとにかく星のカードを使って全力で眠らせます眠ってくれたら月のカードで幻惑効果を入れて世界のカードと強行のカードで味方を強化させるというのが基本方針です特に世界のカードを使ってドルマドンを防ぐのがとても重要だと思います最初の1匹を戦士と賢者が倒してくれるまで占い師は徹底的に補助に専念した方が良いと思います 最初の一匹が倒れるまでは運営を強いられる状況が続きますが、一匹倒れたらほとんど勝利確定になるので頑張りましょう。いろいろな構成を試した結果、この構成が私のやり方に一番合っているのかなと思いました。大魔獣イーギュア実装時よりははるかに楽に倒せるようになりましたが、それでもまだまだ強敵であることには変わりないので、しっかり準備してから倒しに行きましょう。というわけで、今回の動画は以上で終了です。